フェンダーの樹脂がどうせ安っぽく見えるだけだしこの際なくてよしああもうバンパーまで持っていかれてるよシャコタンでもこのレベルはそうないぞ相手バンパーの取り付け強度を抑えることでフェンダーまで持っていかれるという悲劇を避けるバンパー破損済ズプリウスミサイルおいフらフラじゃねえかこれ P レンジのみでサイドブレーキ忘れてんじゃねえのマジでこうなるんだよなどうしてるは静かにる障害現役自分で飛行できないなら他人に持ち上げてもらえばいい 飛行機に牽引されたまま飛び立ち空中で切り離されるグラインダーのようですね。グラインダーは、うっかり落ちてきたら指が切断される方だ。グライダーは、うっかり落ちたら普通に墜落死するタイプですね。なんだこの、ベンツの V クラスの中華コピーみたいな見た目は。まあまあまあ、v クラスでしょ。ガラスみたいに割れて壊れるし、傘生える し, し。おいなんだ今の、今の数秒でも、著作権侵害通知きそうで怖いです。 現実を見失いそうだ回転寿司レーンを最高速度で回す企画みたいにプールのヒーターを最大出力にしてプールを沸かす企画の動画だと思ったようなんだなー水没者の足として両害者というのが出てくるがそやこのレベルの天然弾丸に打ち付けられればズタボロになるわけだガラスやボンネットは交換して建物的にってたいと通してうんソ年ン プリウス被害者ミサイルは一般人がただ不便、一部のゴミと何の印象もない凡人に97対3くらいで分類される。ハンドル切ったら荷台がついてこなくてスピン、ハンドル切らなきゃコースアウト、牽引車ってどう運転すらいいんだ ワンガンミッドナイトでも、RR が同じように言われてたよな。ハイパワー FF もそんな感じですよ。アクセルを踏んでいくとドアンダー、でも踏まないと加速していけない。入り口でリアから滑らせても、加速に入ればフロントから引き戻される。ハイパワー FF というのは、車格からして終わっている説だな。じゃあローパワー FF はというと、高齢者の手に渡ると、時速40キロで高速に合流しようとするわけで。 お前も後ろから突っ込まれろ泥ママが死んだり熱い部屋に閉じ込められたり数十万の支払いをなすりつけようとする動画見てろあんな動画を見ながら悪いことすると天罰が当たるんだとか<笑>昭和時代の地獄の絵を見せる教育と同レベルだぞよう分からんパリピの酒飲んで踊ってるだけの TikTok 動画だと思ってみればいいそのうちあなたは思うでしょう時間を無駄にしたと理解できない他人の趣味に無駄だと言うし自分が熱中したことに対しても すぐ無駄だという過去に固執せず前に進むのは大事だが理解できないものを否定するためだけにそんな言葉使うんじゃないでも実際金も時間も注ぎ込む割にそれに見合うリターンがあるとは到底思えない趣味ってたくさんあるんだよな車なんてその最たる例だぞホイールとブレーキキットは値段を見て誰しもが驚愕するブレーキキット前後で80万円とか俺の車にそんな価値ねえよが買ってしまう人はそれをシルビア現象という すぐ NGTR がいるから最初からそっち買えばいいやんって犬が吠えるのは飼い主がしつけにスってるからだってさ声が大きい方が活用の中じゃなくてよかったなえもうそうなってるだろって相手にされてないだけなんだよなつまり人間として扱われていないということだえー、あれだけサビがあってとアンダーなはずなのにオーバーステアで残っていったよ こっちはドアンダーというか、ただのオーバースピード。純粋にブレーキングが遅いだけなんだよな。子供が泣き出しそうな音だ。アクセルの踏み方が大なしめですね。そんなことなかった。そこまでひっくり返るのかよ。イキリきりシしというか、100キロ以下のシステム出力が、そろそろ法律で規制される。どうせ700馬力あってもタイヤが滑るからな。 行動で踏むなら400馬力と大対して変わらんだろ。展開にできる俺かっけー運転うまいこういう意識がある限り無理。新透明で180キロ出して、その動画を TikTok に上げてろ。新透明はクソ。瞬間的に180出す程度なら、特に危なくないくせに、バレたら逮捕される。四国の住宅地なめんな。 歩行者の30センチ横を、ボクシーが70キロで抜けるんだぞ。四国それは、無免中学生以下の高齢者と、車好きでも何でもない一般人が移動のためだけに運転する。そんな地獄の地、なんで18歳以下は免許取っちゃダメなのか、今の高齢者を見ながら、説明できる人はいないと思うぞ。ペダルに足が届かない、これだけはわかる。判断力 だって高齢者足りてないじゃん高齢者ばっかり事故って悪者にされて不平等だし若者の車離れが加速してるから16歳から解禁にして若者も事故ろうこれぞ平等主義ですね事前を一切含まない理想論だ成人年齢引き下げも社会人世代の中のレベル低い側を考えれば否定する理由を見つけられなくなっていくよな死んだんじゃないの むっさハンドル必死に回しててくさ、285幅のハイブリッドタイヤでも履いてろ。内側が干渉しそう。オーバーフェンダーなしのギリギリサイズは一般的には255だが、インセットを正確に履かれるタイプなら、あんな運転はしないんだ。また、車が白いピックアップに突っ込んでてくさ、人生で2度目のホイール購入でも、 つラいチサイズ間違えろ。ハブリングは考慮なし、ホイールナットのキッチンも適当。ところでこのアウディ、深刻色無双だっけむっちゃ黒いとようですよ。危ないって思われてるが、なんやかんや目立つよな。無投化のシルバーの方がよほど危ない。何が沼かって、黒は暗くて危ないと思ってる人が、無難にシルバーを選んで無投化で走ること。夕方の薄暗さに埋もれるシルバーの定番、日本の風物詩だぜ。オートライト義務化になったの、お前らのせいだぞ。 なおボディカラーの議論は自転車置き場効果という10年後にこのまま EV 移行するのか正確な予想をできる人はいないが EV 系 YouTuber の受け売りはできる EV 推進派は性格が悪い EV 否定派は日頃の行いが悪い日頃の運転が荒いテスラを見たことありますよ生きてる価値ないですねそういう人が増えれば増えるほど日本人がテスラを嫌いになっていいじゃないか 中国の EV の方が安いぞみんな安いの好きだろとりあえずトヨタはまともな EV を早く出しておいまた雨の中のオーバーステアだぞ重たくってドアンダーになりそうなのになんで屋根んハウスああ窓だけじゃなくて窓枠まで歪ませたからこれは修復めんどくさいぞものづくりの仕事場でも面倒どことしか作らない人というのはいるのだ特定の状況下で脳が機能を消失するんだよな 地面の勾配やうねり、この概念が理解できてなかったんだ。ただの直線であれば、車はまっすぐ走ると思っているタイプ。いやわが高いっすね。横転するかと思ったら、素直に頭ぶったタイプだったか。しかも帰り道の分もありますよ。往復ラッシュとは、見どころ2倍でポイント高い。ドライブ旅だって、雪と帰りで別の道を選べる方が。 基本的には楽しいからなここでまた出た中国的東 CG シリーズどこの映像学校か知らないが荒野行動の YouTubeCM は彼らが作ったんだろう趣味悪い色合いだなーって思ったらベイロン選ばれててくさデボロンの間違いだろ深夜にトイレ行こうとしたらアマゾンの段ボールを踏んづけて転びかけるアホ自動ブレーキ搭載車はそのうち継続車検討らなくなるぞ 電動パーキングブレーキとフロントガラスセンサーで強引に後付け自動ブレーキを実装だ。なんか強引に下ろしてるけど、これ絶対割れるよな。ひびは入ってそうだ。届いた時には壊れかけてるというか、壊れてるけど動いてるような状態で、工場から出荷されてくるというか、というかあの柵、高さに対して、下回りが貧弱すぎね。さあ。取り残されたというか、あのショベルカー、 どう脱出するつもりなんだ頭を左に回転させて重心を右に打つそうにも、樹木に激突する。ほうテロリアンじゃないか。レアなんても い, いんじゃないな。